ポイントとしては今までだと550円で売ってたダイソーのものと同じ容量ですので1100円というのは2倍になった感じで割高に感じるんですがまあそれはソーラー充電の機能がついてるからと考えればいいと思います従ってソーラー機能自体に550円の価値があるかどうかというところが判断の分かれ目になると思います従って1100円出すんだったらこの2倍の1万 mAh のものが買えますのでソーラー充電が必要ない場合はそちらの方がいいです 私がこの商品を買った理由はとえに災害時の備えという理由だけです。以前より私のチャンネルでは災害時の備えということでサバイバルバックなどの動画をいくつかご紹介してきましたが中でも飲める生水を自分で作れるのかという動画についてはずっと一定の視聴回数を続けており公共の防災関連の施設でもご紹介いただいたり 教育機関のチャンネルで私の動画がおすすめで紹介されることも多いようでそちらからの流入も非常に多くなっています実際に被災した際に今は水の確保と同じぐらい電気の確保が重要になっていると思いますそれは言うまでもなくスマホの普及です災害用伝言ダイヤルは皆さんご存知でしょうか時々はね使い方を確認した方がいいですが番号は171ですね大事なことは 家族で共通の電話番号を使うということを覚えておかないと皆バラバラの携帯を入れたりすると連絡が取れませんのでこの番号を使おうというのを決めておく必要があります。171にかけた後は録音か再生を選んだ上でその家族で共通の電話番号を入れた上でメッセージを確認するこういうことができないと家族が離れ離れになって連絡が取れないということになりかねませんので。 171という番番号号そして家族で共有する電話番号これは定期的に確認するようにしましょうただしそうは言ってもスマートフォンがかけようと思ったら充電がなかったとなったら元も子もありませんそこでこのソーラーモバイルバッテリーが活躍しますコンセントからの充電ができない場合においてもこれがあれば日光に当てておくことで充電できますのでうまくいけばスマートフォンに繰り返し充電できるわけです そうした意味で日光での充電がどのぐらい効率的にできるのかそれを確認したいと思ってますパッケージの注意事項というものを見ますと気になる記述がありますソーラー充電は低速のためあくまで補助機能としてご使用くださいとかソーラー充電はあくまで補助機能です本体への充電は基本的にはケーブルで行ってくださいなどのやや逃げと思われる説明書きがありますそうした意味では、は、パッケージ表面には ソーラー充電で災害時には大活躍などと書いてますがこれが本当なのかは少し怪し怪いです逆に災害時に大活躍する前提で買っておいて本当に被災した際にこれが使えなかったらその時受けるショックは計り知れませんので今のうちにしっかりと検証しておこうと思います検証方法は悩ましいところなんですけど一番分かりやすいなと思うのは一度空にした状態でそこから満充電になるまで日光を何時間ぐらい当てればよいか。 ととといいううことで一つは確認しようと思いますまた満充電した後何らかの適切な電気機器をつないでみて何時間ぐらい持つのかそうしたことを確認してみようと思います繰り返しますが1100円払えばこの2倍の電気容量のものが買えますのでソーラー充電の機能がどの程度使えるのかということによってこの製品はコスパの良い商品にもなれば悪い商品にもなりますそこをしっかり私なりに確認してみたいと思いますはい、えー、まず税込みで価格は1100円 PSE 適合品で色がホワイト MAX が 5V の 2.1A それから充電用マイクロ B ケーブル 10cm が付属しています 5000mAh 時でソーラー充電モバイルバッテリー高輝度 LED ライトでアウトドアに最適ソーラー充電で災害時に大活躍 Type-C、えー、ポートが入力、えー、USB-A ポートが出力それからマイクロ B ポートが入力というふうに書いてます はい、えー、こちらジャンコードですねはい、えー、それから特徴というところもね高輝度 LED ライトが2個搭載2台同時充電が可能安全法回路を搭載してます過充電過放電過電流過熱ショートの保護ですね製品仕様は容量が 5000mAh3.7V18.5W 時, 時ですね、えー、定格容量が 3100mAh ソーラー充電は5 5トの9 0ンペア9 0ンペアしかソーラー充電はできないので時間かかるということですね LED ライト消費電力は0 3ト充電時間が約3時間使用回数は約500回となっています使用上の注意ソーラー充電は低速のためあくまで補助機能としてご使用ください ご使用に際して何たらかんてはこの辺をちょっと飛ばしますね廃棄図の注意事項がありますモバイルバッテリーは一般のゴミとして廃棄することができません本商品を廃棄する際は各自治体の指示に従って廃棄してくださいまた廃棄できない地域の場合は弊社にて廃棄させていただきますその際の送料はお客様の負担とさせていただきますのであらかじめご了承ください株式会社 e コアということでえ書かれてありますでは開封します おうおうおうなるほどはい、えー、説明書がまた入ってましたね基本的には先ほどと同じことが書いてるように思われます LED 点滅による充電量電池残量がありますねで実際入ってるケーブルこちらですねこれはタイプ B ですねしたがって C は入ってないですねはいでこれが本体です まあ、第一印象ね、ちっちゃいですね。まあ、コンパクトと言えばいいんですけど、ちっちゃいかも。ただ、ダイソーで550円で売ってるやつよりは、なんかね、分厚いイメージですね。550円のやつね、私持ってるんですけど、今、行方不明でね、ちょっと出てきたらまた出しますけど、以前、ダイソーで550円で買ったこちらのモバイルバッテリー、比較してみます。形はですね、見てわかる通り、長方形だったので、今回は正方形に近くなってます。厚みもですね、 以前のものが薄くて今回のものは 1.5 倍ぐらいの厚さとなっていますちなみに重さを調べると以前のものが 103g なのに対して今回のものは 134g ということで、まあ、30g ほど重たくなっているという状況です続きましてこちらの使い方については解説書で分かりにくかったのでちょっと見ながらねもう一度おさらいしてみますがこのモバイルバッテリーに充電したい時には こちらのマイクロ B かタイプ C の小さい端子を使います。で逆にスマホなどに充電したいときにはこの USB-A 端子を利用するということです。充電されている量が確認したいときにはこちらのボタンを短く一度押します。一つついてれば 25%、二つ目が 50%、75%、100% の満充電ということですで。一番左のライトについては太陽光などで ソーラーラ充電中には緑につくということになってますちなみにもう一度押したら消えるわけではありませんこの充電量の目安についてはしばらく時間が経ったら勝手に消えるということになってます続きましてこちらのボタンを長押しすると前面にある LED ライトこの2つがつくことになってます押してみますはいこんな感じですねでもう一度長押しすると消えます はい、えー、消えますが先ほどの充電量を示す表示になってますので完全に消灯するわけではありません白い LED なんでね比較的明るく感じますはい、えー、撮影用のライトをねちょっと消してみますねこんな感じですどうでしょうか、まあ、災害時ねこれがあったらね十分にあの 夜, 夜中でもね、えー、足元を照らしながら歩くぐらいのことはできそうな明るさだと思います それから、少し分かりにくかった点の代表としてはこちらですね。えー、各機器への充電方法ということでスマホなどに充電する場合にこの充電ケーブルを本商品の USBA または Type-C ポートに差し込んでお手持ちの機器と接続してくださいとい う, ふうに書いてます。 したがってこの説明書通りだとすればこのタイプ C ポートからもスマホにつないでスマホを充電できるというふうになってるみたいですけどそれは実際に確認してましたがでできませんでした。あくまでもこのタイプ C はこの本体を充電するための入力端子ですねということですのでこの記述は間違っているんではないかと思われます詳しい方いたら教えてください こちらの中に入っていた説明書を見てもこのタイプ C ポートについては本体の充電用と明記されてますのでスマホなどを充電する時にここから使うわけではないと思います併せて説明書を見てて非常に気になった点なんですけどえ死亡や重傷を負う恐れがある内容ということで明記されているのが本体に充電しながら同時にお手持ちの機器へ接続しないでくださいとありますえつまり これはソーラーモバイルバッテリーですから太陽光で充電できるんですけど太陽光で充電する状態で他のスマホなどに充電をしてはいけないんだろうかというところについてはちょっと確認ができませんでしたこちらもどなたか詳しい方いたら是非教えてください説明書の通りであるとすればこのように明るい場所でソーラー充電しながらスマホを充電するということは危険を伴うということになると思います これがどうなのかについてはメーカーや専門家の方の意見を聞いて正しい使い方をされることをお勧めしますもしソーラー充電しながら他の機器を充電できるのが可能なのだとすればこのような使い方ができてとても便利だと思っています今回買ったものを使ってソーラー充電できないタイプのモバイルバッテリーに充電をしてそちらから他の電子機器を充電するという使い方ができれば電気容量も合計50005000 5000の1万で使えますので 古いいいもものも有効に活用でできるんではないかと思います。あくまでもこの使い方がいいというふうに書いているわけではありませんのでどなたか詳しい方がいたらこの方法についてもコメントでアドバイスをいただけると助かりますモバイルバッテリーは一般のゴミとして廃棄することができませんがこの e コアに送料を自己負担で送れば処分してくださるそうですただし重さが 150g 以下の普通郵便 切手代が210円ほど必要かと思いますホームページで調べてみるとモバイルバッテリーの回収は JBRC というモバイルバッテリーメーカーなどを会員とする団体で回収していましたこちらのホームページで私の住むエリアについて検索してみますと家電量販店やホームセンターイオンなども出てましたのでそちらで無料回収してもらえるみたいですこの点は安心ですね以前ダイソーで買ったモバイルバッテリーも今回と同じ株式会社 eCore でしたので こちららもも同じよううに回収してもらえそうです今後確認したいこととしてはまず日光だけでフル充電するのにどのぐらいの時間がかかるのかということソーラー充電しながら他のスマホなどを充電してはいけないのかということソーラー充電機能のあるモバイルバッテリーを使ってソーラー充電機能のないモバイルバッテリーを充電することが可能なのかということそして Type-C の端子から本当にスマホなどを充電することができるのかということ。これらについては説明書で少し曖昧な部分が残りましたので、今後確認をしてまた分かり次第動画にしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。